吉楽最勇気の皆様です。大きな拍手でお迎えください。はい、どうも皆さん。えっと僕は愛知県から来ました。吉楽最勇気でございます。いつもあの二チームで動いているんですよ。あの代表僕一人であの両方掛け持ちします。あの吉楽はあの踊り子の方で、最勇気は鳩市のみのチームでやってます。 えー、とこういうあの祭りであの踊り子がいないとだめだよって言われたらあの、ひっついて一緒にやってます、次、横浜とかいろいろ行くんで、また会ったら全然声かけてやってください、ちょっとあの踊り子さん2名しかいませんけど、精一杯やらさせていただきます。 最の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。